強ここに解いてあるところはまさに有名交通に関する最も親切にして容量をつかめる虎の巻と称しても決して過言でないと思う。心霊実験に何の理解も経験もない者は決まりきって霊媒のみを責め全てがこれにかかっているように考えるがこれはとんでもない心得違いである。環境が悪ければ いい。かななる命令媒だって施 す, すべがないそれはちょうど空中放電その他の場合にラジオに故障をしようずるのと同様であろう。これと同時に霊媒の方でも常に最大の注意と節制等を守るのが必要でどんな天部の優れた人物でも一旦堕落したが最後ろくな働きはできなくなるに決まっている。肉体が健全で、 感覚が鋭敏でその上心が受動的誠に困難な注文であるが実際それでなければ完全に原有の境を突破して百代に光り輝くような優れた通信優れた現象は得られそうもない断食に対する注意なども非常に温当な意見であるバラモン式の難航苦行が むしろ百兵のもとであることは、私自身の経験から言っても、動かしがたいところである。日本にはまだ、そうした壁剣の捕虜となっているものが、なかなか多いらしいから、特にこの一章の清読を希望して山の次第である。第六章、夫婦関係。とい、夫婦の関係は死後永遠に続くか。 趣味と能力。夫婦関係が永続すると、稲とは、全然趣味と能力とが均等に発達しているか、否かにかかっている。もしも右の二つが揃っていれば、死後の夫婦は、お互いに手を携えて、向上の道をたどることができる。少なくとも、我らの境界に見出されるる一対の男女は、趣味と 能力とが一致しておりお互いに助け合いつつ進歩の階段を上昇することのできる人たちである我らには霊的教育が全てである従って進歩のよすがとなるべき関係以外は全然その存在を認められないかのいたずらに地上生活を陰酸ならしめいたずらに魂の発達を 阻害する人為的束縛は肉体の消滅と同時に跡形もなく断絶する。これに反して魂と魂との一致によりて固く結ばれたる夫婦関係は肉体の規範を出した暁においてさらに一層の強度を加える。二つの魂を包囲する愛の絆こそは相互の発達を促す最大の刺激であり。 したがって両者の関係は永遠に伝わっていく。それは過去においてたまたま両者の間に関係があったためというよりもむしろ永遠不滅の適合性が両者の霊的教育に不可欠の要素として役立つからである。こうした場合にはもちろん地上の夫婦関係は永遠に続くと言える。少なくとも愛の生活が、 相互の利益である間は一緒に住んでいるがある時期に達して別れて住むことが望ましくなれば彼らは何の未練もなしに各自の行くべき道をたどる。なんとなればこちらの世界では交通は物の数でなく離れていても立派に相互の共応を伝えることができるからである。強いてこの法則を破ることは いたずらに不幸の種であり、進歩の敵である。霊界の規則は断じてこれを許さない。